はい。おはようございます。ラスカルでございます。なんか、この前ちょっと CM で見たんですけど、モスバーガーさんから、マッケンチーズみたいな限定が出てるんですよ。これなんかめちゃめちゃ食いたくなって、今日はね、それをね、めちゃめちゃ買ってきたんですよ。まあ、ただ、それだけじゃね、なんか足らないので、いろんなね、まあ、モスバーガーとか、ちょっとね、ラーメンとかも買ってきたので、今ね、それ出していきます。よーこいしょっと。はい これまずね、マカロニチーズ、マッケンチーズコロッケちゅうことで、はいはい。今回はね、マッケンチーズを3つと。プラス、とびきりトマトレタスに、えー、モスチーズ、えー、これが照り焼きと、よいしょ、ホットドッグが2個と。で、これ、ね、トッピングじゃないや、サイドメニューか。 もういろいろあるんですけど、ちょっとね、これ、一旦すべてメニュー出したいと思います。はい、ということで、ただいまね、商品すべて目の前に出してみました。こんな感じ。確実にね、僕は買いすぎたと思っております。まあ、いっか、うん、いいよね。で、それに加えてね、ちょっと食べたかったんで、汁物として、家系ラーメンも頼んでおります。もちろん、ご飯もあるよってことで。<笑> 今日はね、ちょっとまた手が汚れそうなんでこちらの黒手袋を<笑>全ての準備が整いましたんでいただきますと今日のメインでございますこのマッケンチーズコロッケマッケンチーズまあマカロニチーズがねコロッケに乗っかってる感じですねすごいの、ね、よ超具だくさん う ま, っうまいけど重さが半端じゃねえわ<笑>チーズとマカロニは重いうんあなんかソースの方にね梅を使ってるらしいんですよほんのり感じるわちょっとこの後味があると重く感じにくいかもしれない う, うん のオオニオンリングってめっちゃうまくない行くたびに絶対買っちゃうんだよねうんうまっ止まんないじゃあ続いてこちらっすね多分照り焼きうんあ照り焼きだわ、うん、大丈夫フフフフフ 照り焼けは安定にうまいうーんちょっと喉が喉がラーメンみんな大好き家系でございますああ、スープうわーおこっ まあ、うまいのでこのラーメンね、ウーバーイーツで頼んだんですけど、今すごいよね、ウーバーで麺類頼めんだもんね。うんちゃんとうまいしな。汁物のつもりで頼んだけど、ご飯つまるから、めっちゃ喉つまるわ。うう<笑> 続いてモスチキンいっちゃおうかなこれもねうまいよね揚げたてうめえ うん、これ軟骨がうまいのよわかりますうんってか僕このモスのホットドッグ初めて食うんだけど皆さん食べたことあるモスのホットドッグ僕初体験うまいじゃんうまいじゃん 持ち帰りでもしっかりソーセージがねパリッていうんですよこれいいね次じゃあこれ定番のねモスチーズでございますやっぱモスってさこのソースダクダクなのがたまんないよねうまっ 皆さんってあのハンバーガー屋さん有名なハンバーガー屋さんだとどこ好きですかこれ僕前の動画でも話した気がするんですけど、うちのね、母ちゃんがずっとモスで働いてるんですよ。だから昔からね、こう母ちゃんが仕事行ってる時にお土産で買ってきてくれて夜ご飯モスとか結構あったんですけど、そのおかげでモス断トツで好きなんですよね。もう何食べても美味しいんだよ。わかる<笑>うん。いや、モスうめえな。 うんうんうんでラーメンに戻ると<笑>のりほうれん草の家系最強じゃないですか<笑>うんでライスとうあホント もうそろそろ我慢できないんでビールいっちゃいましょう<キャ>、うん、それでは皆さん乾杯とうめお肉系と合わさった炭水化物三昧としょっぱめのラーメンね絶対ビールうまいじゃん うまかったもん、うまい。<笑><笑>うんでもやっぱり、こんだけ食べるといや、結構お腹いっぱいよ。うん。 お腹溜まるね、やっぱりパン系はうん結構ねこのパン系って重いのよ量以上にきついんですよね やべ顎が疲れた。顎が。うん。今日ね、揚げ物めちゃめちゃ多かったし、いくら柔らかいって言っても、やっぱパンはね、辛いわ。噛むのすごく疲れちゃった。<笑><笑>うん。ただ、疲れたしね、満腹感も来てるんだけど、それでもずっとうまい。それがモス。うん。<笑> てかわんんないけどびりトマトマレタスこちらでございます。 だいぶトマト、厚切りじゃないこれ<笑>まっなんだこれゆず入ってる気のせいかな、なんか柑橘系のさっぱりした香りがするうん 甘酸っぱい感じなんですよねこの酸味加減が全くね重くさせてないのでもね量は多分相当1個大きいと思うんだけどねう、ま 例えば最近よくね視聴者様からとかお店の人とかにもね言われるんだけどお腹いっぱいになった時めちゃめちゃ分かりやすいですよねって言われるの僕分かりやすいですかねすぐ顔に出てるお腹いっぱいの時って<笑><笑>出ちゃうかうんうん でも、僕らはあの、お腹いっぱいになったところから限界までがね道のり長いんで大丈夫です許してください、うんうん<笑>うん、ちょっと今麺食べ終わったんで。 のご飯これ全部売っちゃういやうまそういやうまそうこれさめちゃめちゃうまそうなんですけどあっ家系とライスのおいしさはさきっとみんな知ってるからさ説明はいいよねうまっ そりゃ、こんだけ食ったらお腹いっぱいだってお腹いっぱいだ<笑>、はあ、今日ねちょっと起きてからはまだ何にも食べてなくて一気に食ったからね今血糖値がドーンって上がってて眠い<笑>話すこととかなんまだま回あんないわやばい<笑>、はああ うん、頑張ろう。うんうん。うん。満腹の時の家系って重い。うん。油すごいね。もう最近さ、マジで年取ってきたのか、油ものが食えなくなってきて。うん。 なんか昔は重いなんて思ったことなかったし荷もたれもしなかったんだけど最近するの。<笑><笑>うーんうん。 そしたらこれラストのバーガーでございます。 マッケンチーズやべこれラストこれって一番重くないやっちゃったなこれ<笑>うんアメリカンだねめちゃめちゃアメリカンだようんうーんモスってさ ここを殺敗したの多いじゃないですかハンバーガーの中でもこれ、モスカレって一番重いじゃないの今まででナンバー1うん確実にナンバー1ん<笑>うんうんうんうんそしたらこれが最後の一口でございますんん<笑>うん、うんん よく食べましたねうんよく食べたああまかったごちそうさまでしたはいということでただいまモスバーガーでね期間限定発売されているマッケンチーズコロッケうんこれと、まあ、いろんなねモスバーガーとかラーメンすべて食べ終わりました この今回頼んだマッケンチーズバーガーなんですけど、想像の数倍重かった。おそらくモス史上最強だと思う。その分ね、食べ応えはあるんですけれども、その梅のちょっとした酸味っていうのかなそのほんのりとした酸味が、こう、後味をね、スッとしてくれるので、このチーズとかマカロニのもったいとした感じをね、さっと、触ってくれるんですよ。 だからこれ意外にね、3つ余裕でございました。余裕は嘘。お腹いっぱい。うん。<笑>これね、ちょっと期間限定なんで、いつまで販売してるかわからないんですけれども、これね、気になった方は、ぜひね、これ購入してみてください。もし、あの、公開するタイミングでもうすでにマッケンチーズコロッケがなくなってしまっていたら、それはもうすいません。はい。<笑>はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。 あ, あ、じゃあね。